みなさん、こんにちは。こんにちは。きらくどうと申します。いつも応援してくださっている方々、ありがとうございます。えっ、ー、と、先ほどのくれないさんよりも人数は少ないんですが。勢いだけは負けないように頑張りたいと思いますので。応援のほど、よろしくお願いいたします。ますそれでは、一曲目から参ります。 オリジナル曲なんですが、ブーン上級という曲を演舞させていただきます。それでは参ります。ブーン上級、気楽堂。